テリシアの車の話始まりました。皆さん、くれですよ、クレねえ、どうでした、今年は。まあ、まあ、生きてますからね、僕は。生きてますね。ま、生きてりゃいいなと思ってくれ。ああ、なるほど、あ, あんまり高の積みしてませんか。あとりあえず、いろいろあったけども、まあ、いいじゃない、車二台買ったんだから。まあ、そうですけどね。ね、変な車。そ う, そ う, そう、そなん、変な車いや。車二台じゃないですよね、テリーさんこ、こ、え、れ、ー。結果三、えー、台, 台ですね。 三台、でも三台買ったけど、三台売りましたからね。<笑>全部、集めてるわけじゃないですか、ね。まあそ、ねそね、そうだよね。吉武さんはどうなの、そうそうそう今年一年。私は車も買わず、うん、乗ってもないっていう。幸、う、せ、ん、<笑>でしたか。何なんだろそれ。そ か, わそね、<笑>かわいそうな人も。かわいそうな人もやってください。<笑>楽しい一年でした。ないともいいよ。なが。で、年末、なか な, か<笑>かなきゃいけないですえっと。 からですねちょっと新コーナーに出、うん、ましたか年末で最後に終わるっ末言のに<笑><いや><笑><先><笑>年末に進行ーー<笑>制作人の瞑想ぶりがよくわかりまして ね, すねいや来年に向けてでしょううです行き当たりばっかり、ね、でね大して「有名人の欲しい車」というコーナーでございます ね、車が欲しいという有名人の方をゲストに招きまして、うん、その有名人に無類の車好きなテリーさんと、うんうん、そして土屋さんがおすすめする車を紹介してあげようという、はい、ことはその有名人はお金がないとダメですよねだっ車欲しいんだから<笑>ねええ有名人呼んでるってことだよ どうだ金持ってるってこと？あ金持ってるって。<笑>そうだよねだってさこっちが言ったってさ全然お金ないですよって言われてるから。<笑>そじゃ番組なんだよ今ゃん あ, あそうです。で, でどういう車が欲しいっていうオーダーはありますからね。まあ、金持ってるんですよね今日のゲストは。まあ、<笑>そはそりゃそうで す, で食食すよ。いいですかお呼びいたします、はいうん。今回のゲストは人気声優のさくらあやねさんです、ね。ああ来た。桜、ね、<笑> さ, さんはね金てますから、ね 貯金通帳見ることですかね<笑>。いやもう貯金からかんにする気持ちできました、ね。<笑>はい、お願いしますよろしくお願いいたします、うん。声優界で一番稼いで。ちょっと待ってください。<笑>いやいや、それは語弊があります。<笑>まちゃん言ってたよ言ってない、絶対言って、美馬さんにはもうおごってもらったことしかないです<笑>。<笑>そこさん、今、例えば今までやった、はい、あの。 役をちょっと教えてください。え、今までやった役。うん、あすごいよ。<笑>それこそ美馬さんには、僕のヒーローアカデミア、うん、ヒーローアカっていうジャンプ作品で。う, ん、うららこおちゃこっていうヒロインやらせていただいてたり、あと進撃の巨人。もう美馬さんにお世話になっ て, いて、うんうん。いやだから、すごいよ。はい、ガビという役。を本当に。儲かってんだ。え、そうですよね。いい、使うとこないんだから、ね。<笑> い, やいやいやいや、みんな思ってもらうんだから。 <笑>確かに、ね、確かにそうだね。可<笑>愛い声してるから、みんなさつられと思っちゃうもんね。<笑>そうでもないですよ<笑>そう。そうでもないです。はい。あの、さくらさんって、いくつぐらいの声出せるの、ほら、なんかな。いくつぐらい。何種類ぐらいの声。すごい、ね、ゾーンは広いでしょ。まあ、でも、その、例えば、もう生まれた瞬間の声をお願いされたりとか、はあ、ちょっとやってみて。 っていう声があったりとか、うん、もうなんか お, おばあさんとかお母さんの役？おばあちゃんやって。デリー土屋の車のあんなじ。すごい。お母さんは？え？お母さん。うん、デリー土屋の車の話。あ、すごい。でやったりとか。ね。男もできるの？男の子ですか？あ、男の子もでもやらせてもらったことある。あ テリー土屋の車の話お少年だなんか今ココナンくんが出てきたみたいな恵比寿さんもできるんですか恵比寿さんねぇねぇねぇどういう番組なんだろ<笑> う, いう番組す今日私何しに来たんで す, でもすでもほら<笑>僕なんかこれしか出せないからそりゃそうでしょだから魔法の ね, ね, ね だ, かだから声を何十種類も持ってるの声優さんって うん、歌も上手いいでしょいやもう全然そんなことないですこの声だもんねもうだからいいよね、はい、で電話だといろんな声でしゃべれるんでしょあそうですなのでなんかこうインターホンとかであんまりなんか若い女性がここに住んでるんだなって思われたくなかったりとかするとさっきのちょっとお母さんみたいなちょっとちょっとっピンポンピンポンあはいあ大丈夫ですはいあはい失礼しますあ なるほど、ちょっとなんかあんまり、あんまり若い人が住ん座れないのかなとか。ちょっとね、比べにやると。そうですね、っていうふうに対処したりは。今日これといいんじゃないの番組。違う、違う、違う、<笑>違うんですよ。すよあの車はおっさんですか、はい。実はそんなにやっぱり詳しくなくて、あのどっちかっていうと免許選考だったんですよね。えでも美馬ちゃん言ってたけど、はい、G. T. R. 運転したって言ってた。た<笑>そうなんです、ね。参考 G. T. R. 運転して、ね。 ちょっと三馬さんに連れられてっていうのも私が免許取ったきっかけっていうのもで18歳ぐらいの時からずっとあの今、一番欲しいものは免許ですって言ってたくせに取ったのが一昨年ぐらいなんですよ26歳とか5歳とかの時取ったんですけど。 なんか18歳ぐらいから撮りたい、撮りたいって言っててお前、全然撮らねえじゃねえかっていう狼少年状態の私が急に美馬さんにはいこれ、免許取りましたって言ったら面白いかなと思ってあの教習所に通ってることも全部誰にも内緒にして事務所にも内緒にして免許を取ってあの見せるっていう。 のがい<笑>本当ですよ、ね、もったいなかったなと思うんですけどそれで今さうわーってなってるのを見てしめしめて、えー、ってなって終わってたんですけど、うん、でも実際やっぱり運転してみると楽しかったの で, で自分でちょっと車にも興味を持ってどんな車があるんだろうって、うん、やっぱ免許取ると急に街中の車が全部同じ種類に見えてたのが あ形とか色とか実は全然違うんだなって思い始めてちょうど、ん、今、うん、興味を持っている最中なので お, お二人 に, ルルにいろいろ、ね、聞きたいなと、ね、嬉しい嬉しいはいそれで本日やってまいります あ, あ, ありがとうございますありがとうございますで今回はですね、うんえー、事前にさくらさんにどんな車に乗りたいのかというのを伺いまして、うん、はい、えー、欲しい車のポイントを挙げていただきました、うんうん、こちらですおお、うん、この三つオッケー土屋さんもすぐに浮かびましたねオッケー <笑>おいま、んかしとけえー、本当ですか、ね、結構難しいかなと思ったんですよ。 アバルト水色のアバルト、はあ、めっちゃかわいいいめちゃかわいいあしかも丸いデザイン好きですすごくでしょ あの水色にさらにこだわりがありまして、はい。何こういう水色がいいんです。今日はちょっと説明しにくいので、着てきちゃったんですけど。これ水色じゃないじゃん。え、これ何色ですか。何色ですか。これは灰色。な ん, ん灰水色。ブルーグレーっていうんですか。あ、だから、おっさん、お, おっさんが言うと。灰水色になるんだけど<笑>灰<水色>。<笑>灰い<水色>。はい。これはさくらちゃんが言うと<笑>。ブルーグレー。<笑>でもグリーン入ってない。 ああそうですね。これ水色じゃないよね。じゃ水色って言えば水色だけど、うん、これがこのアバルトの色が水色。うん、あ、んこっち側の方は本当だよ ね, ねグ？グリーンがかった感じ、はい。今だったらラッピングってわかる？の行こります。で、あの全部ラッピングがあ、ね、ればどの車でもできると思う。うん だから自分の好きなこの例えばこの洋服の色を持っていけば、それをラッピングしてくださいって言えばできるようになります。そんですか。それがブースだと思う。いくらぐらいかかるんですか。ラッピングもね、二三十万。いやもうちょっといいバラッピングすると、まあ車にもよるんですよ大きさに。ああそうだね。うん。まあ五十万ぐらいあればっそうなんですか。まあもっと普通に全塗装した方がもっと高いんですね。 だから剥がせば元に戻るし。あ、そうですよね。もうん、全然そのあともう飽きたら、うん、ラッピングなったら変えちゃえばいいから。まあそうだよね。別出せば い, い, いそうそう土屋さんが言ってるこれはこれは俺はらちゃんにぴったりだと思う。これにします。でしょ？いや閉めるの。これでいいですよ。<笑>ほら。レ<笑>ディさん考えてた。<笑><さ><笑><さ><笑>いや僕もいろいろ考えたんですけど。レ、うん、ディさんは？俺何入れてんのか。 ピーー何はやッ ト, あピアトあそう。これもかわいいです。かいいでですすね。ね。ね。ね。ね。さっっっきとと足ししててててたらちちょうど感じこここれれ今の着る似似まもも上はは開開くくんだ 桜さん運転うまいってるうから、うん、もしかしたらいやいやいやアバルトの方がいいかもわかんないし絶対アバルトだと思うなこれは何かっていうかないかにも合いそうな感じがするんですよさくらさんが乗りそうな、うんね、意表ついてないですよね、えー、やっぱアバルトの方が、うん、やっぱこうさくらさんには俺ぴったりだと思う これあのそれぞれ乗ってるまあそのなんていうんですか車が持ってるイメージでいうとどうなんですかフィアットとアバルトヤンチャなのはアバルトうんう、ね、だからこれあのフィアットは可愛い系なるほどちょっとミッションがちょっとやりにくいから、うん、ちょっとつなんか面倒くさいかもわかんないよねなるほどでその他にもちょっとありますあそうお急に何ですかこれいやかっこいいもう こ, これメルセスシースレスのかぶりオルなんですけども。 薄いクラスだから大きさ的にはいいよ。あ、うん、本当でそう、そんなにでかくない。これもさっき言ってみたいとそれいろいろ変えられるから、うん。で、例えば薄い下が薄い水色で上を濃い、はい。 ブルーにする、見ドライドブルーにするっていうのは結構かっこいいだな、うん、これはでもなんかリッチすぎるなやっぱさくらちゃんはささくらさん的にはどうですか ど, どういう印象で行きたいですか車の乗ってる私っていうのをう駐車場とかで、うん、ああの人どの車に乗るんだろう、うん、あフィアットかな ?K かな、うん、それーみたいなほうが<笑>そうだよ ちょっと面白いかなと思うけど、人を驚かせるのが好きなあいいああのいくつかおすすめの車が あ, るそうですそうあと、はいはい、電気自動車も気になっていて、今時だね、そう な, んなんかあんまりまだ普及しきってないのかな、うん、なんか実世代というか、近未来というか、あうでね、なんか、であとデザインがちょっと普通の車より丸っこいというか、うん、ちょっとしてるのが、うんあそうですね、なんか近未来っぽくて可愛い。うん なっておなんかおすすめのものあるかなーって、ね、思いました俺は、うん、俺はもう決まりよ何ですか土屋さんのおすすめは EV 車この人誰だと思ってるのさくらちゃんよなるほどねえということはさくらでしょなるほどああ、はいね、や実はね、はい、僕もこれなんですよえあっそうさも僕もさくら見たって、うん 声優さんってそんな何百キロも走らないじゃない。走らないですね。ね、撮影現場撮影現場まあ収録で、はい、そうするとだいたい行っても百キロぐらいかな、うん。そうするとこれはもう百キロ圏内だったらもう全然毎日、ね、毎日乗れる。でうち帰って充電。はい。で も, もう朝起きたら満タン。あ十分です。でしょ、うん。はい。どうよ。いやもう最高です。でしょ？僕も乗ったことあるんですけども、はい、走りがもう本当にすごくて。うん 僕は中央高速は知ったんですけども、うん、もう横にいるトラックに負けないから ね, あそうですねいや本当にパワフルよねドラッグと競り合わな い, い, や<笑>いやでもなんかいや、ね、シューッて出ていくから<笑>ドラッグと競り合わないあ、まあ、でもそんなにいいですよね<笑>いや本当に限界これはだから、ね、なんかほら、まあ、それほど EV なんでエンジン音がないから、うん、自分がね本当に。 うん、なんか未来の車乗ってる感じがしてす、ねうん、すごい い, いですね。値段もね<笑>これ実は今だと補助金がどこするん東京東京ですか東京だとあの両方の補助金で90万円ぐらいの補助金がつくんですよ。そそんなに ん, ん, そそんななににもちろん4年もやらきゃいけないんですけど、はいはい、24050万としても半分になるから150万ぐらいで買えるんじゃないかな。えーね、い, いじゃん。ねすごいいい 絶対いいと思う、うん、い実はですね、はい、え今回、この桜、はい、外にえはいご用意したりまして、ち<笑>ってき た, ったいだと思っております。ででででききすすすぎててでで、ね、<笑>確かににででよねねねがういいですよ、ねはい乗ってみたい 車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開していますチャンネル登録お願いします